咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁掹咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁咁不如直接咁始咁<音> あのガキめ、早速くたばっていないだろうなこれでくたばるようだったらそれ。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 だがサイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。ちっ、一度きりだ。今回だけは食い物を恵んでやる。<笑>この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいかな。ク<笑>ソだきめ、世話やかせやがって。 あ わあわあわ Yeah. おいって、ディームとんでもない破壊力だ こ, これではサイヤ人が来る前に地球は壊滅だ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 死んほうがマシだったと思えるほどのな覚悟しておけお腹すいてきたなきのみばかりじゃ。 いはでも、お肉。あのないやー見れば見るほどいのっな そんこはん俺はキャンジロベごのやつとは腐れ縁みたいなもんだないやこ頃に目つけられるとはおみゃーもう大変だないやけやな俺もうブルマからよそんくんの息子がさらわれて大変なのよ助けてあげなさいよなんてガミガミ言われてまってよ助けに来たってわけだじゃでも迷ってまってな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 をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたなよしっやよしやちゃぜんぶつまえたぞ。 大丈夫だわ。おめえなら一人でも生きていける、うんうん。帰っちゃうの？これでもよ。今神様んとこで修行してるんだわ。あんまり長いこと抜け出してると怒られるでよ。来なかったわ。一度戻らにはならんのよ。そうだったんだ。それじゃ。 你要擔心好呢邊會唔會好好好殺，好好好好嗰邊會唔會會唔會好貓好人殺。 サイヤ人どもまだ来ていないというのに強いパワーを感じる確かめてみるかそんな奴に生き返ったわけではあるまいまだいねえ、ねね、天神行ピッコロかふん<笑>俺が感じたパワーの源は貴様か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 貴様が相手ならちょうどいい。俺の力を見せ て, て。面白い。退屈。相手をしてやろう。貴様は天海寺武道会で孫と戦っていたな。そうだ。あの時の俺では孫の本気を引き出すことすらできなかった。あっうんうんうん 爆娶我 や。Yeah. <laughs> しておくか思ったよりやるな。玉よけくらいにはなりそうだ。せいぜい修行に励むことだな。この野郎、言ってくれるぜ。調子に乗っていられるのも今のうちだけど、必ず貴様を倒してやるからな。 <笑>やってみろ。 哇、wow. Take <laughs> off. 去 去, 去 Ярья.、Yeah, yeah.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 僕と戦った天界地武道会に、俺だって出てきたんだからなな、かなかやるじゃないか、コロうーん、生き軽にやるよ。そうなの、思い出したか負だ。人間の姿を借りた神に負けた男だ。 打了你 老咋都尝尝的坏了我是他们的是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 成果はゼロではないだろう。一から修行をやり直すんだな。見てろよ、俺だってやってやるからな。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 情けないやつめだったらその少年ごと叩き潰してやるかかってこいく、くそそうか貴様とは一度手合わせしたこともあったな そ, そうだ昔展開中の業会でなどうしたその程度か アリアリアまたたザと呼ばれオ俺を見くびるなよ 動き、そしてたくさはなかなかだるあれからも修行を続けてるんだ、うんうん、っやっぱり強い貴様の力はだいたいわかったや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 絶対もっと強くなってみせるぜ。そろそろあのガキの様子を見に行く。かいい加減甘さが抜けているといいが。どうよ夫よん、どうし、は<笑> <咳>今次又到此为止先我哋下次再见。